二曲目はよっちょりです。よっちょりはよさこいゆきさんには聞き馴染みがある、ある曲かと思います。聞き馴染みがない方でも、踊りやすい曲なので、真似め、まねまねして踊ってください。<笑><笑>お客様に向かってね。 あ、すいません乱入乱入 OK ですか OK ですはい、乱入したい方入ってください乱入乱入飲んでない飲んでない<笑>しし総取り曲です乱入 OK です入ってくださいどうぞ スイハーン サ、はい、ーランサーランパもよ踊るーるンサーラン踊るよ踊るーランサーランサーランサーランサーランサーランサーランサーランサーランサーランサーランサいよンサいランサーランサーランサーラー きますよエやれんぞ ちのしょさあいくぞせーふいちんばんもばんばもようるなるこれをてみようほらさあは っ, はっはっはっはっせーのクイズクイズクイズクイズクイズクイズクイズクイズクイズクイクイクイクイクイズクイ So this so this so, so.